皆様どうもこんにちは、田です突発的に始まります HSTTV シリーズ編なんかすっごいイントネーションが変だったりするんですけれども今日からは5人のメンバーでワンナイト人狼をやってまいりますワンナイト人狼1日で人狼を吊るすことができるかできないか本物の人狼とは違うたった1日のスリルサスペンス人狼を 吊るせかかどうかまたあるいはそもそも人狼がいるのかどうかそういったところも検討していかな、ね、ければいけないワンナイト人狼ならではの楽しみがあるゲームでございますさてそのワンナイト人狼を本日はこの5人のメンバーで挑戦していきたいと思います参加者はまず私橋田とゲーム実況者ゆうきこれしか所属放置系 YouTuber という話もある横山すみれ そして歌えてるろうさらには水田 TV 母さん以上の5名で挑戦してまいりますレンジェルス TV ワンナイト人狼編スタートですあれがいないからね進行役がいないからね難しいね あの、見えてます大丈夫ですト w w こっから演技始まるんだよね<笑>いや、なんかいろいろ役職の人とか入力するのに時間かかるからさラビト裏人だったら早いよト人望は早いあんまり押さないもんもうメタメタはダメですねト<笑>よしよしよし 見てもいいんだ。さっきも前、ね、この前の動画上がったもん。結構全員見てると思うんで。四、う、人、ん、い, いますか今日結構やりやすいとは思うんですよ。いやーやりやすいよ。だいぶ、はい、最終日。って ま, まあ俺ミスター人狼だったからね。三戦三勝ですもんね。全部残ってるからね。最後まで。人狼は絶対一人なんですよ一人ですそか。そう ただし、いないな可能性もあ投票は見れないんで、またアプリごとになっちゃうんで、例えばみんな一生、同じ人をやろうって言って、最後投票で一人別のところに入れて、そこで崩してっていうのもあり。うんはい はいスタート、はい、じゃあまず占いさんいらっしゃ、はいます<笑>でしょうはいウソでしょこれはめっちゃあれじゃないですか自分は占い師だと思ってるけど実は回答って入れ替えになるあーあーその可能性あるあえーありますえー、じゃあせので占った相手に召しましょうはいいきますよせーので<笑>えー、<笑><笑>えっえっそれぞれいきましょうか黒でした やばい、えー、いやで も,、はい、でもこれでも こ, これで分かったよ<笑>、うん、これで俺らは分かったどっちか人狼でしょそうだねどっちがど っ, どっちか人とってっちが人狼でしょそうだよだからもう こ, んんここは大丈夫よもう、うん、もうここ大丈夫、うん、ここ大丈夫、うん、ここ大丈夫そうだね<笑>、うん、あっさあ殺される可能性があるそう食われるや能性いや別に食われるっていうかもうつるすつるされるとかつるしたのが人狼だったらっあの勝ちでしょ勝ち で, でしょ ああ。だからね意味ないのだからだか ら, だからもうももうう村人村人村人村人よ村人どっちかがウソついてるよどっちかが嘘ついてるよっていえーえー、<笑>え。えでもミスったすみれさんなんってればよかったんだ<笑><笑>どっちかどっちも裏回ってんだよ<笑>どっちも裏回ねえ、うん、これ一番最悪のパターンじゃないですかだって一番わかんないいパターンだよじゃあそれでも二人が守る チカが自分を守らなかったら、うん、絶対吊るされるでしょ、人狼に、うん、だって俺ら吊るしたらしょうがないもん、うんうん、嘘くないですかでも言うことなくない<笑><笑>で も, でもそ、そこをやっぱ前回人狼の動画撮ってるので、うんうん、僕から言わせてもらと、僕、うん、毎回占い師とか役所方すぐにカミングアウトしてたんですよパッてそれをパッてやって、はい、もうそのノリレベルすぐ行ったのでちょっとそこに合わせてしたね、うん。まあ本部同時でしたけどね <笑><笑>いやでも確かにね早かったんだよね珍、うん、しいですよそうそうそう早かったんだよ ね,、うん、う い, うだねいや多分ね人狼はねいやこもワンナイトってさ占い師があれだから、うん、人狼の人って多分絶対占い師ですって言わないと、うん、だと思うよ、うん、んですよね占いない可能性だってあるら で,、ね、でしょでしょだからねどっちかよ<笑><笑><笑>さあ縛られた 来るアプリで、占い師連続で来る、うん メタルうと俺二人とも思うのがよくはまあまりの役所じゃなくてちゃんと誰か占ったなっ て, ってす<笑><笑>あでもスーちゃんがスーちゃんがパッて出たらゆうきさん占うんだろうなっていうのはなんとなく分かるからあーどうなんだろうそれがそれが嘘だったらすげえな女優女優だよね<笑>それが嘘だったら女優だね 今、目見た、これ<笑>、今まで、今まで、だましてきた目、待って待って待って今まで、男をだまった、はぶらかしてきた目だよ。<笑>だとしても、だとして、今は違いますから、今はこういう、いや今すごかったもん、<笑>でもえちょっともう、トロンとしなタタさてたもん。<笑> してんだよ。回、う、答、ん、でハッシーとこう村人交換。してだと。ハッシーが今回答ってことなの？そしたらいや俺村人だよ。<笑><笑>あ<笑>でもみんな村人なんだね。うん、だって回答ってやった後もういやうよし、ね、ですから。そうだよね。そうだよ。はい終わりです。えーえー、早いよー。さあそれではゆうきさんから。 そうそう。いやー、これわかんない。いやどっちでもいいですよ。いやだ誰にさ理由をね。あのただ投票でこの人に入れましたって言っても実際違うところを入れる可能性だってありますからね。そこで間抜ける。マジそ？そう。もちろんだって横山さんですよこれ。<笑>もうそれしかないよね。母さんのせいでこれ感じ。いやいやいや。<笑> でもで も, でもこの中でたぶんこの3人に入れたら一気にまた怪しまれると思うよだっまあ怪しまれるのもないもんこれで終わりですけど、ね、終わりだからね、うん、いやわかんないわ5分で決めるってわかんないわなんかやっぱ最初に見たこときに<笑><笑>んか止めようなんかねあえての演技なんかしてますみたいなた俺俺俺ねおっ<笑> さっき、し<笑><おい><笑><笑>わったいや俺スーちゃん演技できるかな られましたのは横山すみれんですどうぞれはま<音声>ゆうきさんは人狼でした<音声> えー、ロロくん村人、えー、俺が入れ替えられて回答つみれさんが、えー、占い師で、えー、田タさんが、えー、俺と入れ替えて村人でしただから<笑><笑>いや俺ね演技できないと思うんだよねそうすうち、ね、ゃん多分嘘ソつこうとしたら多分黙ると思うんだよな 割んないとむずいわ。